はい、どうも、こんにちは。未来葵。未来葵です。今日はね、今日はね、モンストをね、やっていこうと思います。えっとね、今日はね、モンストやっていこうと思います。うん、今日はガチャガイドしましょう。残り10個で10連かな。 お金でけお金ゲットしてきておる行こか長いな長いな2個。 ステージんーやんない方がいいよって言われた気がするのでこれってもしかしてこれイベントとかそういうあれは増えたかねえならば出会うことは1つ ん<笑>ん俺の勝ちだこは<笑>僕のディアトムさんの母僕のディアトムです。 たヌキはゲットにならず<笑>作ってでいってこれしかないんだよ。 ちょっとチャージが完じしなかったかストライキがないん ちょっと。 ぐらいなら1人でクリアできそうだなあー S がはぁ初回報酬が1個だとなんくな、いとってなしい いやもうミーストーリー終わらせようか。ミーストリーでいいか、ミミッションか。 あ、魅力さんや実は魅力さんとかそういうのは知ってるんだよ一応ね知ってはいるけどさは死で見たってだけなんだ貫通の人たち行く自分はああ<笑> ベルさ3計3回は3ターンで終わして出なかったなんか来た。 あこのアルセうの手がものすごく今のところ、まあ、強いって言われてるんだっけじゃあ、ちょうち震災を引くか。まあはフレンドガチない拾こう。ケイ それでは引いていこう。今回は本命ね。本当の企画での本当のガチャ。まあ、どれ引いたいかわかんないけど、ままあまあ、まさかこの重神祭。超重神祭。かなこれをしいた方がいいのかなそれでもこっち星5キャラ、星5キャラ以上 50% ピックアップされてるのは、え、誰だ パワメルメルクリウス名前めんこの3人あれどうすりゃいいこれこっちはいい必要なこっちのこっちはいいのどっちはいい あ、でもこっちは良さそうなんでこっち引きますね。では引こう。ストライクーちょっとなんでもいいからいいの。中欲しい、中欲しいごの、欲しいごろのなんかいいやつ来い。あの強さは全くわかんねえから。誰やあんた。 星音に興味などないこれは彼はアルスモデウスだったかなそういうやつやろ星音に興味などないあれこれ爆死パターンやめろ爆死はやめろ ああ、お城来たいよ。あ行きたいあ れ, あれ。強いな、あいつ。スーパーレアー。お城のやつですね、こいつ。お城やんけ。おお、おなが痛くなってきた。 <笑>星4だらけじゃねえかよラ<笑>ーあいつ重心がかまであれちゃった<笑>一応あったよ<笑>ではみなさん えー、これにてね、今回の動画を終了させていただきます。ね、面白この動画が面白いと思ってた方は、チャンネル登録よろしくー。そして、Twitter のフォロー、あとね、リクエストはいろいろ募集してますので、いろんな、いろいろとね、して欲しいことがあったら言ってね。それではまた、次の配信もしくは動画で会いましょう。バイバイ。